参りましょう。これが六番目のカロード。吉松君、お願い。 どうか ー田さんっていうところで、まあ、またあれですね、うん、あのこのカードはあのここ数年っていうか、うん、ほんまに長らく現場で絶対に見れなかったカード現場というか、まあ、そもそもバトルで見れなかったカードが再びここで実現したっていう感じでした ね,、うんうん、そうだねなんかまあ、うん、最初に何やろうなやっぱ入ってきてから、うんまあ、プレイももちろんそうやけど、うん、なんていうのかなバトル中の落ち着き具合 みたいなところは、うん、やっぱりそのバカズとか経験を感じるなっていうふうに思って、うんうん、なんかバトル自体の空気感がこう、うん、なんていうのバトルしてるんやけど、うん、落ち着きをまとってる感じがしたなっていうふうに思いましたし、ね、確かにねち、うんうん、落ち着いてて、うん、自分のスタンス崩れないし、うん、やっぱ熱ってる素振りが見えないっていうのはかっこいいよね。うん、ですね。 場面もあったんですけど、うん、なんかそういう風なところがあったにもかかわらずバトルに落ち着いた印象を超えるっていうのはないなと思って確かに、ね、なんかボールが飛んでくとかちょっとだけムーブが乱れるとかそういう後にいかに立ち振る舞うかって結構バトルのパフォーマンスでもバトルでもどんな場面でもすごく重要なところで、うんうん、その後の挙動一つちょっと違うだけでも。うん 今までのの積み上げ時間数十秒が結構シャラになってしまうぐらい一気にクオリティを下げかねないんで、うん、そういう部分のなんかやっぱうまさみたいなのがすごい感じました、うんうん、それこそ積み上げたものの厚みが違うよ ね, やつはうね、うん、っていうわけでしたね